こんにちは最近定点撮影用のカメラを買いましてちょっと前部分になっています今回の動画はためになるわけでもないくだらない動画ですが庭がすっきりする爽快感だけ味わっていただければと思います。まず最初は小さなお庭の半日仕事からご覧ください。 初めて伺ったお宅です 次は17年目になるお宅です。 Thank、you 最後は、数年手を入れていない金木製の手入れです私が手入れするのは初めてのお宅ですこれが、こうなる様子をご覧ください たまにはこんなのもどうだろうかと思って作ってみましたがいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。